背中サーさせてもらって、ここを、はい、こ こ, をこ、お尻に響きますよ、これお尻には大丈夫ですか大丈夫ですかはい、はい、は い, はい、はい、ここ、あとね、ここ、ここ、ここ、ここ、はい、ここ ガガチガチですでどんな感じかって言ったら<笑>、はい、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいにガチガチになっててたまたまぎっくり腰みたいな症状になったんじゃないかなと思います<笑>なので背中の疲れをね今から、ね、しっかり緩めていきますで今がねこの冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じになってるんですけどそれを生肉に戻していくのがとても痛いんですねこの背中の疲れって実は足の疲れから上がってくることが多いので足からしっかり緩めていきます今からはです頑張ってくださいね、はい 本日生体三つの部です、えっと、今回の方もねそんなにねふくらはぎね抑えてるんですけれどもあまり痛がっていないのでこのね音声で ね,、えーね 保管してていこうかなと思ってます実際ね、ねこういうふうに、ね、女性の方で結構我慢される方っていうのもねある程度おられるんですよだからね全然ね痛がってるんだけれども我慢して反応を出さないという人もねまあまあおられます足の方はね痛そうにねふくらはぎ上げてたりとかされるんですけれどもこういう方って、ね、実はね結構おられるんですねなので今回からねこういうふうに、ね、動画でねあまり痛がられてない場合っていうのを私のこの音声を楽しんでいただければなと思いますでちななみにこのふふくくらはぎなんですけれどもふくらはぎを 抑えていたい場合っていうのは、とってもね、ふくらはぎに、ね。 汚れとか疲れが溜まっている状態だということですでここが溜まっていくと ふ, ふくらはぎから太ももに上がっていって腰痛になってぎっくり腰の原因になったりとかすることがあるのでぜあの皆さんも、ね、ふくらはぎを、ね、自分で押、ね、さえるようにやってみてあげると随分と、ね、効果的になりますで自分でする対策としては一番いいのは女性の方でも男性の方でも締め付けるタイプの靴下やタイツを履いてみてください特に男性の方ってゴルフとか 歩かれる方だったら膝足首から膝下までのなんか締め付ける体 な, なんかあるんですけどもそういうのをね履いていただいてやられると少しねふくらはぎに対しての痛みとか汚れが溜まりにくくなりますから是非ねやられてみてください。 していこうかなと思うんですけどもこの動画がね撮影されて撮影されたのは、まま、ずいぶん前になるんですけれども公開されるのは7月から8月ぐらいになってきますでこの7月から8月の時期っていうのはよく起こりやすい、えー、夏の風物詩といえば足の小村帰りが起こりやすい時期なんですねでこれは何が足らなくなるとまぁ、あ、なるかっていうとまぁ、あ、水分不足あとミネラル不足あとは足の冷えこの3つの要素がかな 重なってくると、足のこむら返りっていうのが起こってきます。では、まあ、あの、そのためには何を摂取すればいいのか。ミネラル分っていうのはね、昔から言えばね、一番いいのは麦茶だと私は思います。これならね、カフェインも取らないですし、水分も補給をすることができます。それでね、えー、足をね、冷やさないようにするっていうことで、夜寝られる時にね、男性なんかだったらね、パンツ一枚で寝たりとかする方も結構おられたりするんですが、できるだけ。 長ズボンを履いて、えー、寝るようにして心がけてみてくださいあとねえこの時期ってね結構ねクーラーの風を直接浴びたりとかそういうことをやめるようにもしてあげるだけでも随分変わりますからねぜひチャレンジされてみてくださいこういう方ねすごいねねねすすご我慢されてますよ、ね、でもねこういう風にね声を出さない方っていうのは、ね、結構おられるんですよ かかなりの品率でで割合でねだからねだらこうやってね YouTube 撮影する時にねこういう方になっちゃうと取、ね、れ高的には少なくなってしまうのが悲しいもんで生態蜜の無なんですけれども意外とねこういうふうに、ね、皆さん我慢されちゃうんですよ。なのでね我慢されるのも見ててもやっぱり面白くないのでこうやってね音声でね話してるんですけれどもだからね こ, こうやってね足が痛そうなのは、ね、カタカタやってるんですけれども皆さん、ね、必死で耐える人多いんです。 そう我慢しちゃう人が多いのであの、ね、人生、我慢しない方がいいですよ辛い時は辛いとか嫌なことは嫌とか言わないと本当にね体の中にストレスが溜まってしまいますから本当にね発揮してあげてください。発揮すること いいらないことはいらないできないいででききこことはできませんこういう風なね環境をね変えていってあげないと本当にね氷ってなかなか取れてくれませんただね皆さんね会社で働いてるとねできないことって多いんですよね嫌なこともねはいわかりましたって言いながらね会社でねしないとねお金もらえませんからねそういう方はできたら私みたいに自営業で気楽にやりたくないことはやりたくありません 嫌ですとか、八十分以上マッサージしませんとか、適当なことが言えるようなね、そんなね、ことをできるようにやってみていただくのも一つの考え方かもしれません。今からね、抑えている場所っていうのは弁慶の泣き所の筋なんですね。この筋っていうのは、えっと、何に効果的かって言ったら、胃の疲れとか、そういう風なね。 食べ過ぎとかね歩き過ぎとかマラソンのし過ぎ走り過ぎとかそういうものにね効果的にね聞いてくれる場所なんですでここの場所が硬くなる人っていうのはね意外とね結構多いんですよねなのでよくね昔昔というか松尾芭蕉の時代に足三里にちゃんと休養して歩きなさいよみたいなね名シーン名シというかあの言わざがあるんですけれどもそれぐらいねやっぱりねここのね弁慶の泣き所の筋はしっかりやってあげた方がいいですよ。 はい、<笑>今意外とね尻尾を張ってあげたりとかすると効果的に効いてくれたりするので是非やってみてくださいね面白いですよ膝裏っていうのはやっぱりね いいろんんなものが、ね、溜まりや す, いんです、ね、だから、ね、昔はここね液化って言って抑えない方がいいっていうふうに僕考えてたんですけど、ね、今はね絶対しっかり抑えてあげなきゃいけない場所なんだなっていうふうに思ってますここにね老廃物が溜まって膝の水が溜まることになられる方とかもおられたりするのでご自身でもね抑えられる方はぜひ抑えてみてください 左側っていうのはね私が今まで経験してきて見てる中ではやはり、ね、左側っていうのは対人関係のスストレスですそうあの人あいつあのキャラクターいやキャラクターはちょっと言い過ぎかあの組織とかそういう風なねストレスをかけてくる 対, 対人関係対人関係のストレスがこの左足のこの太ふと袋袋ふ ふくらはぎまで来ます。ここまで来ちゃうとね、かなりストレスを食べている状態です。なので、ストレスをためすぎてたら、本当にね、ここに出てきますから、気をつけてみんな。今でも右足軽くなってるのわかります。全然違うのわかります。あす あ,、はい、あ、かった。 今日1回目なので、でめめちゃめちゃゃ痛いんですよね。はい、これはまあ2回目3回目とか続けていかれるとそこまで痛くならないんですけれども今日はもう2週間以上着てる白のカッターシャツの襟元の上も上がってるような感じですから、ね、それは痛いよね。 そういうの定期的にね、もう毎日ね、洗っとけばやっぱり全然汚れないんですけれども。うんそう で, すよね、でもその辺ね、体の、うん、価値観って人によって違いますから。えー、本当そうですよ毎週、えー、じゃない、毎月美容師でいかなきゃ満足しないと思えば。二ヶ月に一回でいいと思うし、ね、いまね。そうですよね。毎週行く方だって言いますしね。うん はい、本日先生とは水戸部ですやっぱりねこの場所ね今ね押してる場所っていうのは便器の泣きどころの筋足のサンリーの筋なんですけれどもここをねやっぱりやってあげると胃の調子が良くなったりとか歩く距離が増える人とか、まあ、歩く疲れですよね、まあ、立ってる時に絶対疲れる場所なのでそこをね改善させてあげるだけでもね腰痛に効いたりします腰痛がしんどい人っていうのはここにね縦に湿布を2枚貼ってあげてみてください それだけでもね腰痛改善したりしますのでね参考にしてみてくださいね。